こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロってこんなに簡単、もう本当にホーバースで皆さん悩むんですよね、えー。そんなわけでですね、こんなにたくさん使わなくても、まあこんだけのボキャブラリーだけでいけますよという話でですね、えー、今日はこの、えー、僕がよくよつもいつも言ってるタドンっていうターン A ってですね。まあ、この手はどこを叩いてもらっても構わないんですけど、あとはまあ音符。 一番1番とかね、二番です。で、表拍は右で叩きますので。三番は右左右。四番が、五番。これですね。この六、えー、つのタームだけで、えー、音だけでやります。なので、ここは右手、これ右右、右左右、右左右左、右右左っていうことでいいですかね。 でえー、とただ A の部分もこのこれだけでも全然いいんですけどこれ音化の違う A ということでですねこっちの方がこれがタードンでしょで僕の考えてるやり方としては1小節って4拍って考えるよりかは2つずつで考えて4分の2が2つ入ってるんだよだからこれ1箱の中に2つ入れたら1つ出来上がりですよっていうふうに考えるわけですねだからタードンタードンっていうのでこれを1拍ずつにすると どれも同じシンコペーションタッドーンタッドーンタッドーンタドンタ ド, ン, タドンがこれやってタッドーンってジャンプするのに対してタッドーンだとこうタッドーンこう上に上がる要はこうゴルフでいうところのですね要はアイアンとかになってですねこっちがウッドになるわけですねボーンって打つ と,、えー、と高くは飛ばないけど遠くに飛ぶスタイルの。 タドーン、タドーンってやつと、タドン、タ ド, ン, でタドン、タドン、タドン、タドンって遠くに飛ばないけど高く飛ぶ。えー、で、えー、高く飛ばないけど遠くに飛ぶっていう同じシンコペーションだけど音化が違うターム A っていう風に考える。で、これは普通の通常で考えると、これは倍店リズムが倍に感じる。で、これハーフテンポっていうふうに言われます。だから、ターム A のハーフ、ターム点 A の倍店っていうふうに考えてもらえればいいです。で 売店っていうのはだからもう本当にフィリーがよく使うフィリーがすごくよく 使, いま、ね、よく使 う, うんですねよく使うと思いますね とりあえずバッと作ってみました。ええー、まあ4小節、ええー、まあこれはあの、僕の教材で作ってあるやつをちょっと一回拝借してきたんですけど、ええー、ここまではまあ普通のービートをやってきて、で、ここからフォーバースね。で、フォーバースちょっとアップすると。そうするとこれはターム A のハーフになるわけですね。なので、でいう、ふうにすると。だから、こう、 フォーバースって3年ですよねって言ってよくみんな3年頑張って使うんです よ, <音楽>よめちゃくちゃゃくく長感じませんかだけどこのハーフ A ターン A のハーフなんか使うと。<音楽> めちゃくちゃゃく簡単でしょでしかもこれね AABA という上に書いてあるんだけどタッドーンタイムのハーフを使いましたなの、まあ、でこれ A 同じこれクラッシュ使ってないけど A を変形させて全然違うなんか組を作ってでまた同じのをやってというふうに持っていくと a a b 同じことを2回やって違うことを入れてまた AABA っていうのをこの4小節の中でも作るといいかなと。 3連符の流れっていうのはこのここがですねこれギターのソロなんですけどチャッチャーンタブディブディダタブディダっていうフレーズを演奏してるんですねだからここを拝借してこれターメイハーフを使ったんですよなので相手のどこかの一部分を繰り返して発展した音が生まれてでまた同じのに戻るとすごくこう言いたいことが伝わるというかでこの相手がこのフレーズやってそうすると相手のフレーズって3連符ってここしかないでしょ は3連符年ての装飾音符なんですよ。だから、シンコペーションブックみたいに、こう。<音楽> 生まれるから間埋めてもいいんだけど埋めるとものすごく長く感じちゃうんですよなので埋めなくてもできてでそれを埋めていきたくなったら埋めれるっていう形にした方が全然いいんですねだからドラムソロってそんな難しくなくてこれもそのままもうあのセッションに行った時このまま4つ覚えてこのまま使ってもらったら結構イエイって言われますからねこっちの方がイエイって言われるから3年使ってて拍が分かんなくなるよう、ね、に絶対こっちの方が分かりやすいからみんな入りやすいし絶対こっちの方がいいんですよで タカタカタドンっていうのは、これはえっと4とターム A。で、まあ、変形させるのでハイターム。で, で、ターム A とターム A にして、まあ違う、また違う箱ができたから B にして、で、これは、え要は、ターム A のハーフです。これよく使うええ、スネアとフロア。 簡単でこれ AABC になってますねだからえっ、ー、と4番とターム A のやつのセットが2つでターム A のセットが次 B が全然違うのが出てきてだんだんってなターム A のハーフだからだから C になって AABC 構成になってます次これもだからハ最初と一緒ですでタムに行ってもいいよで できるっすよだからもう皆さん考えすぎだからこれハイハット踏めたらいいけどこのフレーズってハイハットなくても成立するんですよフレーズが表から入るんだね表から入るけどジャズらしいんですよめちゃくちゃ使いやすいんでねでこれえこれはタウンエイを ここの間だけで AABA A, A になってると思ってもいいかなって感じですねだから A と B やでこれタドットだんだんこれはあのー、コンファーメーションのこのフレーズよく聞いたことあるのタドットャッチャンこれ 定番フレーズなんですよなのでこれ2小節のフレーズなんでこれってターム A とターム A と1と A のハーフ使ってるだけこれフィルインなくてもいいんでそうするとこれ2回やるだけでフォーダンスできるから。 めちゃくちゃゃく簡単でしょだから要はジャズのちゃんとしたワードをしっかり組み合わせて練習すれば何も難しいことは全然ないんですよなので、えー、こんだけのフレーズほぼほぼターム A と,、えー、とちょっとしたフレーズだけで使っ作った、えー、4つなんですけどこれめちゃくちゃでき出来がいいと思うのでよけかばぜひ使ってくださいじゃあこれ1回ねこのコーバースのやつを4小節通してみ、ま、たいと思いますね、えー、それでは聴いてみましょう Thank you. どうだったでしょうかえー、こんだけで全然ジャズっぽくなるんで、えー、こんな、あんまりいろいろやるよりは、まずはこういう分かりやすい、もうこのままこのプリントね、メルマガの人はダウンロード で, できますから、このまま練習してもらえばいいかなと思います。えー、ドラムソロで悩んでる方は、まずここからやっていただければいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。えー、作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。